いやあいらっしゃいだねマスターくん。 ようこそ いやあいらっしゃいだね。 そろそろクエストにも 見ていくうん、ようこそ もうそろクエストにも。